今日の動画ちょっと訳あってかなり長くなります画家ゴッホの話になります美術やゴッホに興味のない方はちょっと退屈するかもしれませんもしご興味がありましたらご覧ください<音楽>こんにちはこんばんはココアートチャンネルへようこそ 動画画ををごご覧いただきありがととうございまますす今日は画家ゴッホのことをお話 し, しますちょっと動画が長くなりますけれども今日は金曜日ではないのでちょっと番外編としてお許しください。と言いますのもホーーームページジにに私の心にもの心もすすごく響いいたたメッセージが届いたんですねそれで今日はちょっとゴッホの動画をお届けしようと思ったんですけれどもその前に頂 い, いたメッセージを皆さんにもシェアしたいと思いますペンネームなどが書いてなくてちょっとご本名なので匿名希望さんとさせてください。 背景構文構造様いつもあなたの動画を心待ちにしています。美術や作品を広めたい思いで、この番組を始められたことに、ただただ感服しています。様々な話題、魅力あふれる巧みな話術に引き込まれます。申し遅れました。私は50代半ばの男です。生まれつき目が見えません。目が見えないのに、テレビの美術番組が好きで、想像の中の絵画を楽しんでいます。 昨年の個展で絵画の制作過程をナレーション付きで投稿されている動画に出会いこのチャンネルにも出会いました私はなんて素晴らしい人に出会ったのだろうなんて素晴らしい動画に出会ったのだと身震いをしたのを覚えていますすぐにあなたの世界観に魅了されましたどんな美術番組でも浮かぶのは漠然とした印象の絵画なのですがあなたの動画を聞いていると リアルに絵の世界をコーブン様がどんな作品を描いているのか私にははっきり見えるのですメインのチャンネルで過去の展覧会のコンセプトを朗読されている動画ありましたよねあの動画も私には絵画そのものなのですそこでお願いです目の見えない私にあなた以外の画家のことを教えてほしいのですゴッホやレオナルド・ダ・ヴィンチ モディアアーーニといった歴史上の画家や現代アート何でも結構です。絵と好きな私にあなたの工夫で私にもっと絵を見せてもらえないでしょうかいろいろな画家がどんな生き様の中どんな絵を描いたのか私は本を読めないのでそれすらも分かりません私の想像の手助けをしてもらえたら私の日常はきっと今より彩られるに違いありません。 こんな私の願いをどうか叶えてください。これからも動画の投稿をどちらのチャンネルも楽しみにしています。こういうメッセージをいただきました。本当にもったいないお言葉ばかりで本当に恐縮です。私の拙いナレーションをこんな風に言っていただけて、動画を続けていく励みをいただきました。本当にありがとうございます。 偉大な方ののことっていうのは多分もうテレビの美術番組でもたくさん取り上げられてるし私なんかよりももう本当にちゃんとしたアナウンサーがナレーションした方が絶対いいに決まってるっていう風に私も思ってそんな歴史上の偉大な画家のことを私が話してしまって大丈夫なのかなと思ったんですけれどももしかしたらこの「ココアートチャンネル」をご覧の皆さんで美術に興味がない方はそれすらも見てないかもしれない名前は知ってるけどそんなに詳しくは知らないかもしれないってそういう方ももしかしたらいらっしゃると思うので私 私 の, この動画を知ってよりもっとゴッホを知りたいなととかもっとより美術に興味が出てもっとこう調べたりとか他の動画とかテレビとかを見てもっとこう美術の認識っていうのを深めていただけたらいいなそのきっかけになればいいなと思ったので今日は本当に恐縮ですけれども私がちょっととゴッホについいいててお話ししてみたいと思います多分この動画で美術に興味がない皆さんでも「ゴッホ」と聞いて知らない人はいないと思います。 美術の教科書で見たこととがあるとか何かテレビでゴッホの絵を見たことがあるとかかなり前のことになるんですけれども有名な企業がゴッホのひまわりをオークションで落札したっていうニュースが新聞にも載ったぐらいなので記憶がある方もいらっしゃると思います多分当時50億ぐらいで落札されたっていうふうに私の記憶にはあるんですけれどもただの絵を50億もかけて買うなんて信じられないとか50何億なんてすごい高いんじゃないかとか多分今か たらその倍の値段を出しても買えない作品になってると思うので、あの企業がひまわりを買ってくれたおかげで日本にいながらにしてゴッホの作品を子供から大人までいろいろな人が見ることができて多分あのニュースでゴッホというのが日本ですごく有名になったんじゃないかなって思うんですねまあ、全世界的に見ても日本人って本当にゴッホが大好きだと思うんですね それはゴッホの作品ももちろんなんですけれどもゴッホの生き様がそうさせているのかもしれません本当にゴッホについてはさまざまな逸話が残っているんですけれども生前に1枚も絵が売れなかったとか1枚だけ絵が売れたとかいろいろな憶測が広がっているんですけれども今日はそんなゴッホをちょっと手紙から読み取ってみたいなというふうに思います日本でも本当にたくさん訳されてたくさん本が出ています新聞にもなりました資料としても残っています それをちょっと恐縮ですけれども今日は私がいいつままんんで読んで読みたいと思いますその手紙のほとんどは画商であった弟テオとのやり取りなんですけれどもその手紙を読み解くことによってゴッホの人となりゴッホの作品とはどういう感じで生み出されたのかゴッホが一体どういう思いで作品を描き続けたのかそしてゴッホがどんな人生を駆け抜けたのかそういうところを感じて頂けたらと思います。フフィンセントファンセトァゴッホ 駆け抜けた三十七年の生涯の中で、魂の叫びとも言われる数多くの作品を残しました。同時に心の叫びを綴った八百点以上もの手紙が残されています。その手紙は作品とともに今もオランダのゴッホ美術館で大切に保管されています。その手紙のほとんどは弟の テオドルス・ファン・ゴッホとのものでした合唱をしていたテオはゴッホよりも4歳年下でしたテオはゴッホが亡くなるまで生活費のすべてを仕送りし続けましたゴッホはその弟に時には怒りを時には喜びを 時には不満を面々と書き綴りましたテオは兄の才能を信じ生涯その兄を励まし続けたのですゴッホはテオにこんな内容の手紙を残しています「お前は俺に妻も子供も仕事も与えてくれなかった与えてくれたのは金だけだ」 今の俺にこんな金が何の役に立つだろうそれに対しテオはもう我慢ができないいつも居酒かばかりだまるで兄の中に二人の人間が存在しているようだしかしテオは次々に生み出されでも誰にも認められない兄の作品をなんとか世の中に認めさせようと力の限り 挑み続けましたゴッホが画家を志した30歳の時弟テオはすでに画廊で働き始めていましたテオは毎月150フランものお金をゴッホに仕送りし続けましたそんなテオにゴッホはうまくいかない苛立ちを先ほどのようにテオにぶつけることがたびたびありましたそのの苛立ちの発端は 全く絵が売れない自分に対して毎月きっちりと仕送りをしてくれる弟に対しての負い目だったとも言われています教会で牧師をしていた父をはじめ親族から完全に孤立していたゴッホが頼れるのは弟のテオだけでしたパリで印象派の旋風が吹き荒れている頃テオとゴッホは一度一緒に暮らしたことがあります この頃のゴッホの作品は印象派を強く意識し、とても明るい色調になっていきました。弟テオもまた画商として印象派の作品を世に広めるべく紛争していました。その頃ちょうどフランス中の絵描きが日本の浮世絵に夢中になっていました。ゴッホも気に入った浮世絵を何枚も模写しています。 浮世絵専門店で何枚もの浮世絵を買うほど、ゴッホの日本への思いは、どんどん強くなっていきました。順調だったテオとゴッホの生活も、居酒屋が絶えなくなっていました。パリの路上で絵を描くことも禁じられるほど、パリの街でもゴッホは孤立していきます。そんなゴッホを支えてくれたのは、 画材このタンギーじいさんはゴッホをはじめ売れない絵描きたちに無償で絵の具を与えたり店に絵を飾ったりしてくれるそんな画家たちにはありがたい存在でしたそんな唯一の理解者であるタンギーじいさんをゴッホは大好きな浮世絵とともに描いたと言われています 京都の生活に区切りをつけたゴッホは、1888年、南フランスのアルルに移り住みます。このアルルを選んだ理由は、日本への思いからでした。日本はきっと、こんな暖かい国に違いない、そう思ったようです。アルルに移り住んだゴッホの作品は、どんどん明るくなっていきました。 ゴッホ独特のの黄色い世界の始まりですゴッホは新天地アルルに画家たちのユートピアを作りたいと思いますそこに一番呼びたかったのはゴーギャンでしたゴーギャンと住むことを夢見たゴッホはゴーギャンの部屋を飾るためにひまわりの絵を何枚も何枚も描きましたこれがゴッホのひまわりの始まりです そんなゴッホの熱い思いとは裏腹にゴーギャンはなかなかアルルに来ませんでしたやっとの思いでゴーギャンはアルルに来ますがゴッホの思いとは全く違ってゴーギャンは少し冷めた様子でした激しい個性同士がぶつかり合いやがてゴーギャンとゴッホの生活に破綻が訪れます ゴーギャンとの破局後ゴッホは精神を病んでしまいます精神病院に入院している間もゴッホは黄色い絵を何枚も描きました入院中もゴッホはランプの油を飲んだり絵の具を食べたりして何度も自殺未遂を図りました入院中もテオはゴッホを励まし続けました 最近の絵はとても良くなっている丹木じいさんの家に君のひまわりが飾られたよさまざまな言葉でゴッホを励まし続けます一方ゴッホの発作はひどくなるばかりでしたそんな時ゴッホはテオの手助けでパリ近郊に移り住みますゴッホは亡くなるまでの日々をそこで過ごすことになりますパリ中心に住むテオともたまに交流がありましたが 会うと必ずと言っているほど言 い, い争いになっていたようですそんなゴッホは1890年7月27日拳銃で自殺を図ってしまいますその後テオはお母様に手紙を書いています兄が死んだ苦しみはこの後一生消えることはないきっとこれから僕の心にずっとのしかかり 言えることはないだろう。そのような悲痛な心の叫びを手紙にしたためていますゴッホが亡くなった後もテオはなんとか兄の古典をしようと紛争しますですがゴッホの古典をするためにどこも場所を貸してはくれませんでした仕方なくテオは 自宅でゴッホの初めての古典を開きましたそしてテオは妹にこのような手紙を書いています「君にもこの古典を見てほしい」そしたら兄が病んだ心で作品を生み出したのではなくその情熱と人間性で作品を描いたということが理解してもらえると思うからゴッホの死からわずか半年後 弟のテオは精神を病みまるで後を追うかのように亡くなってしまいましたテオの妻のヨハンナはゴッホのお墓の隣にテオのお墓を建てましたゴッホとテオのお墓があるのはパリ郊外のゴッホ村といわれるオウェールシュル・オワーズというところです ゴッホはわずか60日間の滞在にもかかわらずこの村で後の名作といわれる作品を数多く残しています。 本当に私の拙いナレーションでざっくりとでしたけれども今日私が読んだのはゴッホが残した手紙の中でも本当に一部だと思いますネットで検索してもらったらたくさんゴッホについての資料っていうのは今は本当に翻訳されてたくさん出てきますこの動画をきっかけにもしゴッホに興味を持ったっていう方は是非検索してもっと深くゴッホを知っていただけたらなって思います 私の個展の中でも絵描きというのは売れななくて当たり前なんだとご飯が食べれないのに描き続けるそれが絵描きの美学なんだ画家の美学なんだっていう方もたまにいらっしゃるんですけれどもそこにはちょっと私異論を投じたいなっていなうふうに思うんですね画家の世界で絵描きさんもやっぱり絵が売れないと食べていけないんです確かにゴッホは自分が思うように絵が売れずに37年の生涯を閉じた本当に悔しい思いをしながら亡くなったんじゃないかなってそんなことも感じるんですけれども。 ゴッホの時代っていうのは自分の描いた絵を誰かに見てもらおうと思ったらそれこそ絵を持って誰かのとこに回らないと見てもらえないんです個展を開いたとしても人つてに口伝えに宣伝して来ていただかないと見てもらえないんです今みたいに印刷物もありませんインターネットもないんです そんな状況の中でもし今ゴッホが生きていたらどんな活動をしたのかなってもし今の時代にゴッホがいたら本当に売れなかったのかなって私はそんなふうには思いません本当に彼は魂を込めて作品を描いたのでそれを分かる人が世の中には絶対いると思うし今の時代だったらきっとゴッホの絵を理解してゴッホの絵を愛してくれてゴッホの絵を買ってくれた人っていると思うんですねもしそうだったらゴッホはこの後どんな作品を描いたのかなってそんなことも感じたりするんですけれども売れないことが画家なんだと。 売れないことが美学なんだっていうふうに捉えている方もいらっしゃると思うんですけれども、決してそんなことはないと思うんですね。絵を描き続けるためにも売れないといけないんです。残念ながらここ日本ではなかなか絵を買うという文化は少ないと思います。そんな中で私はこのココアートチャンネルとかメインチャンネルもそうなんですけれども、一人でもアートに興味を持っていただいて日本の皆さんにもアートを見る喜びだけじゃなくてアートを手元に置く喜びっていうのも少しでも広めたいなと思ってアートのその広めたいなと思って。こういう ういい活動をしていますなのでゴッホの作品もゴッホの生き様も私もすごく尊敬していますでも売れないことが美学だっていうふうに捉えられてしまうのはちょっと違うかなっていうふうに思うんですね画家にもいろんな人がいるし世の中一人も同じ人がいないのと同じで世の中一人も同じ画家がいないんです私のチャンネルでもいいですゴッホのことでもいいですアートに興味を持っていただいたらアートを応援する側に回っていただけたら日本でも画家を続けていける人が一人でも増えるんじゃないかなってす クリエイティブな人が本当に活躍できる世の中っていうのは、この世界自体世の中、自体もキラキラしてるんじゃないかなって思います。どうしてもゴッホのことを取り上げると、ゴッホが売れずに亡くなったことだけが、なんか一人歩きして、それが美学のような感じで伝わってしまうのは私もちょっと違うかなと思っているので、最後に付け加えさせていただきました。本当に今回はこのメッセージをいただけたことで、私もたくさんの気づきがありました。本当に世の中、たくさんの人が、それこそいろんな見方で絵を楽しめるようなアートを。 決めるよううななそ の, 世の中がいいいっっててううに思っていますココアートチャンネルでは本当に最長動画になってしまいましたけれども大丈夫でしょうかたまにはこんな感じでアートのことも私の見解としてお伝えしていけたらいいなと思っていますのでまたリクエストがあったらホームページまたはコメント欄までお願いいたしますとっても長い動画なのに最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまたもしよろしければチャンネル登録お願いします 画面の赤いプロフィール画像は、今ご覧いただいているココアートチャンネル、上では返した日は、メインチャンネル、ファーストチャンネルです。メインチャンネル、ぜひぜひお願いいたします。それではまた、次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。